演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいそいうわけで本日はこちらこちらファミリーマートのサーターアンダーギーを食べたいと思いますサーターアンダーギーは以前通販で買ったものを食べたことあるんですがそれがコンビニでも買えるようになっんですほんとすごいですねそれはおー見た目はやっぱり硬めですそうですね おっと中はあんこだけじゃなくてお餅も入ってますねお餅が入ってるのはオリジナルなのかなどんな風になるんだろうではいただきますお餅が入ってるっていう独特さがいいですねあんことの相性もバッチリですしそれに中身があって食べ応えがあると本当に美味しいです外側の生地はサクサクしていて噛んだ後にそのちょっとふわっとした生地があって。 その後にあんことお餅の食感が一番っ、ね、ますあんこは優しい甘さでお餅との相性は本当にっいです、まあ、あんことお餅は逆にそれを包むことによって溺れたりしづらくなっていてとっても食べやすかったですかなり独自食が強いサーターアンダギーでしたが、うん、とっても美味しかったのでもっと他のお店も食べてみたくなるようなそんな味でしたねもっと他の味フレーバーも出してほしいです本当に美味しかったのでこちらも点数とさせていただきますそれでは